皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。10月10日、天の日のはぐれもんがやってきていました。今回は自力で頑張ることにしました。最初の方の何個かは余裕だったのですが、最後の方が難しかったです。これをやってからフィッシングコンテストの追い込みに行こうと思っていたので、結構時間を削られました。結論から言うと、1個だけどうしても思い出せない場所があったので、ツイッターで検索してしまいました。 やはりはぐれもんは許されない。それがここです。絶対に見たことある風景なのに全然思い出せませんでした。ヒントの文面を素直に受け取ればよかったんですが、裏読みしすぎてハマってしまいました。完全敗北です。次こそは自力で全部見つけます。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。